おおはようございますおはよよううごござざいいまますすちゃん、はい、やってまいりましたはい、はい、えっとここはあの埼玉県にあります玉川カントリークラブさんで、はい、ちょっと今日撮影でまあなんと1人でそうです、はい、1人でこれは何でかって言いますとですね、うん、絶賛指導中の100キりゴルフ企画の一つではい はいまあ、まずねちょっといきなり百切りするのは難しいと思うんでうんあのまあ今日はちょっとまあどんなもんかっていうのを前回モちゃんのレッスンも受けて、うんはいまあ、その復習がてら、はい、ちょっと一人で確認しながら、はいまあ、回っていくとまといろいろミュウちゃんのことを聞いて視聴者さんにもこうミュウちゃんのことを少し分かってもらえたらいいなって感じで思ってますはい、はいまあ、なんでまああの前半後半どっちか50切れたらちょっといいよね<笑>いいですかそんな感じで、うん、そのぐらいの感じでゆるゆるで<笑> 行きましょう今日はちょっと頑張って練習してきたんですけれども、ね、あ、本当ですかはい。あ、じゃあ行けそうかなあ、<笑>いやいや頑張りますでもはい、はい、じゃあそんな感じでえっ、ー、と、アウトの一番はいいきなりちょっとロングなんですけど頑張りますはい、お願いしますよろしくお願いいたしますえっと一番ホールパー5 345ヤードですちょっと右に出やすいので左に構えてますこれは怖いな教えてもらったことを オッケーま、はい、っすぐまっすぐ出てま す, すちょっと引っかかれたんですけどでも全然朝一なんでよかった距離も出てんじゃないですか打ち下ろしなんでえっと当たり的にはまあ一発まずまずなんじゃないかなとあ、ほっとした感じです本当にわか<笑>りました緊張しますよね一発目は誰と言ってても撮影ならなおさらですめちゃめちゃいいとこフェアウェイ真ん中やりました二百ちょっと来てるぐらいですはい やばいいじゃないですか、パー5でツオンツオンでも200飛びますいやというかウッドがちょっと怖いからちょっと手前練習してなかったしな い, やいつもだったらもう果敢にウッド行きたいところなんですけどなんか今日何せ100ギリいや別にそれ ベストつくしましょう。別に自由にやってください。自由にやって。えでもちょっと守りに入りたくて、というか、うん、ちょっと上手いところをお披露目したくて、うん、ユーティリティでちょっと刻もうと思います。はい。これ<笑><笑>練習でも出てなかったのにな。まあまあ現実現実ですそれが。 そういう人はうまくならないんですね。いやいや、そんなことないです。経験ですよ。残り百四十一ヤードで、またユーティリティで。はい。ちょっとつま先あがり、この間教えてもらったので。お怖く持って、あんまりこう体回押さなくていいっていうって、スタてたんで、言います。おお。 いや、でも距離が出てるから、いいじゃないですか。<笑>ってか、思ったんですけど、こう普通にフェアウェイでも当たり前ですけど、つま先上がりとかっていう条件って、あるんですよ、ね、あ、そうだよね、気にすると、やっぱちょっとなんかこうついてるよ、ね、つ、ね、本当にですね、なんか左右どっちかに触れた時にしかつま先上がりとか、発生しないのかと思ってましたけど。 まあそれよりも森ちゃんのレッスンを覚えてるのにびっくりして<笑>、ちゃんとあれなんですよ。もう動画もちろ復習してるんですね。本当に頑張ってました。今日は結構いいと思います。六<笑>十<笑>ヤードでピッチング使います。はい、うまい。ナイスです。やります。やばいじゃないですか。この間練習した時にピッチングのハーフで。 すると、だいたい50っていうの。体育。ええー、すごい。<笑>はい。ちょっと成長してませんか、そういう頭使ってます、今。頭使ってるよ。<笑>すごい。よかった。<笑>ちょっと奥行っちゃいます。うん、まあ、でもね。打ち上げだったから、ちょっとその辺はしょうがないかな。ちょっと強かったですね。<笑><笑> まあ、ちょっと長いけど、オッケーで、オッケーで<笑>、ありがとうございます。八。お、六、七、あ、七だだ、うんうん。失礼しました。七だです。はい。えー、九十八ヤード。はい。九番を信じて、フルで降ります。前のアンカーに入らないことを祈って。 いい。お。ナイス、<笑>ナイスです。やりましたー。いや私キュー得意なんですよこういうのもな ん, なんですけど<笑>後から。<笑> 後, から<笑>後からだなぁ。後出しなのも言うよいまいやいやいやいやいやすごいすナイスです。ちょっお狙い通りです、ね。うわー、えー落ちてます。ちょっと結構復習してきちゃった感じですよね。い や, いやもうめっちゃ見返しました。<笑>もう誰よりも再生回数一人で伸ばしてました。<笑> よかったんで、はい、とかにいつ登ってるんで、はい、こうやってカップを見ながら釣りするって教えてもらいました森大先生 <笑><笑><笑>ちょっと丁寧に行き過ぎちゃったような気がするね丁寧にやりすぎちゃっ た, <笑>やりました<笑>うん。だかうん OK ですーいやーなんかパターを今までずっと感覚でやってきてるんで い, いいじゃんその感覚なかなかあれですね ミエちゃんナイスボギーでした。ありがとうございます。いやでいですね。まあちょっとねパターンはあれだった、うん。でも次もなんかショットでした。ね本当ですね。さっきのいい感覚を1度目の覚えてるはずなので<笑>もう一回。そうですね。うん、みえちゃんゴルフは月どのくらい行かれてるんですか。え冬になって途端に月に行っ 回ああでもそれでも行けてるんですね。一応行ってます。行けてる時は月で三四回行けてるってこと。そうですね三四回。ああじゃあ結構 い, い行ってるコース。結構一応行ってはいます。でもやっぱ村がありますね。なんかこう誘ってくれる時とかはこう結構行けるんですけど。 ななかなか周りにゴルフやってる友達とかも少なくてまだ、うんうん、もう 行, け行く人が結構限られちゃっ て, てってい う,、うんうんうん、なかなかタイミングが合わなくて、うん、えゴルフ以外は何か趣味ってあるんですか今もうゴルフほとんどですけどあと冬だったらスノーボーやります2月スノーボー行く予定ありますうーんあスーあ 昔あの船橋にザウスっていうなんか人工の滑るところがあったんですよ、はい、そこに行った時に壁に僕衝突したんですよそこからで、ねね、衝突して下前降りてって突っ込んだんですよね集団に。すごい そうで幸い誰も怪我もなかったんであれだったんですけどでそこは僕はもう無理ってなってずっと友達が終わるまでカレーとホットコーヒーを食べて待っててっていうあの状態で、えー、あとスケートは引かれた引 か, 引かれたことあってこけてやっぱそういですこけたんですけど 指, 指引かれてちょっとね、はい、でそれは本当パクリ。 あのダメですね、緊張して、運動うんなんですよ<笑>、でもゴルフ、すごい、だからゴルフはまあ自分のペースでやれるし、確かにそうですね、そうそうそうそ う, そう、いや私はなんか、他のスポーツは、なんかそれなりに人並みにこうできるのが 特, 特徴なんですけど、ゴルフばっかりはもう、全然上達しないです、難しいです、根気が必要ですね。 確かにねなかなかちょっとすぐなんかこう身につく感じじゃないですもんねゴルフって、はい、本当に逆に多分運動ができちゃう人にとってはそういうふうに感じるのかもしれないですよね僕なんかは逆に他のスポーツよりも人と競わないしははい、はいそそっかそっかか個人競技です痛くないし確かに<笑>壁にぶつかることないしびっくりすることないんであのやりやすいなって思ってます<笑><笑>確かに バンカーこそないけど乗せないと大変なそうですねえっとここも、えー、ピンまで97ヤードで先ほどと同じように9番使ってフルでダメじゃないえっさっき90やっとったじゃんってことは 8? うんうんうんうんダメだゃないえ私パンっ私番上げたからってちょだけ知んだけどまあでもやっ て, やってみますもう絶対。 まあ、でも頑張った方だと思います。はい、ちょっと右、またまだまだ行っちゃいますけど、うん、ねでも。ちょっとね、番手が上がるとちょっと難しくなってくる。そうそうちなみに八、初めて使いました。<笑>そうそう、ゆくゆくはね、そ, うねその辺もう打てるようなんないと、ちょっとって感じだよね。そうですね。でも、全然良かったと思う。良かったです、うん。なんとなくなところに落ちましたね。良かったという方、ん。振り回りなので、五十六度で、ふわっとしたボールで、ころっと転がって。はい を狙ってます<笑>。はい。はい。よしあ、こ開いちゃいましたかね。難しいは難しいと思うんだよね。あの、今うここ、うん、そういうになりやすそうなところだと。 じゃオッケーです<笑>はい、ーちゃん、あの前半3ホール、はい、終わってボボボギーそうでしたダボ、はい、でもまあいいんじゃないですかなんかちょっとこうパターがちょっとなんか調子悪いかなっていう感じはするんですけどでもショットは大きい方だなんかこうやっちまったみたいなないじゃんそうですね、うん、まだまだな何となくのところで収まれているかなと、うん、パターが難しい。 というか、今まであんまり考えて打ってないので、うん、こう調整の仕方が難しいですね。森先生がいるって、<笑>ちゃんと見たいてくださいね。<笑>お願いします先生。お願いします。見てくださいね。<笑>お忙しいと思いますが、本当に森先生に教えてもらった時は、ちょうどなんかパターがなんかピカピカピカってピカピカな時で、なんかあんまりそうだね、感覚でいける感覚でいけるっていうん な,、ね、なんかそんなの感じだったのね。フィーリングだとかね。そ, そんな感じだったんで。 ちょっとここでパターつまずいちゃったんでまた教えてもらいたいですねなんかどうやったら合わせれるのかっていうのがそうですねあのラウンドレッスンちょっと次考えてるんであっほですか嬉しい今日ちょっとやって見てもらってっていう感じで、うん、そうですねは い, いじゃあ次は次がミドルでしたミドルはい、はいはい